ピコーン太郎ですということで<笑>昨日までね38度の熱を出しておりましたが無事復活いたしましたペロペロペロペロペロペロペ ロ, ペ ロ, ペロということで今回ねちょっと真面目なお話をさせていただきたいと思いますまあ自分ね臨床検査技師という資格を持っておりましてまあ病気のことだったりこういう菌が悪いとか最近だったらコロナウイルスがやばいっていうことについても結構詳しくは知っているつもりなんですけどまあ、結構病気とかに詳しい ような国家資格を持ってるんですけれども最近ね友達とご飯に行った時なんですけど下ネタじゃないですよ下ネタじゃないけど肉上の先輩なんですけど ED なんだよねっていうちょっとガチなガチな ED っていう先輩がおりまして ED って今の子たちわかんのかな今の若い子たちわかんのかなって思ってちょっと詳しく調べてみたのでちょっと ED についていろいろ皆様に知っていただきたいと思ってこの動画を撮らせていただきます 下ネタとかではなくて自分がこの医療職の資格を持っているからこそ伝えられるもんだなと思ってちょっと動画にさせていただきましたちょっとぜひよかったら聞いてみてくださいまあ、基本的に男性のあれなんですけど女性にも関わる部分も多くあるのでちょっとねちゃんと聞いてください<笑>まず ED の定義 ED とは満足な性行為を行うのに十分なポッキが得られないか または維持ができない状態維持ができない状態が持続または再発することっていうことなんですけどやっぱりその性行為をする時にその大きくならないとか大きくなっても大きい状態が維持できないとかそういう状態のことを言うんですけど結構軽い問題に思われがちで薬飲めば治るだろうって思う方もいるし自分は違うからいいやって思う方もいると思うんですけど。あのこれ年齢 時代が変変わわわわっっててててききるるけけでで食生活とかもすすごいいな昔と今と比べると今ジャンクフードが流行ってたり脂っぽいものが多くなったりする中でこういう ED になる若者がめちゃくちゃ増えてるらしくて、えー、21年前と比べると ED の患者さん ED になってる方が2倍以上に増加しているらしくて、えー、20代から30代結構そういう性的な盛んな時期だと思うんですけど。 20代から30代の7人に1人はその ED の悩みを抱えているらしくてでも多分病院に行くっていうのも恥ずかしさもあると思うし行けない方も多いと思うんですよでそれによってネットとかで ED 治療薬を買う方がいると思うんですけど処方箋を返さないでそういう治療薬を使ってしまうと体に害のあるなんか成分が入ってたりするのでちょっとそれは本当にやめた方がいいらしくて以前そのお医者さんに聞いたんですけど だからちゃんと処方箋をもらってちゃんと適切な治療薬をいただいた方が自分のためになるみたいな感じですで現代人最近の人が抱える ED の原因についてなんですけどまあやっぱ年加齢だったり精神的ストレス飲酒だったりですねそれとか睡眠不足とかやっぱ飲酒とかアルコールを取ることで血液血管がね細くなっちゃって陰部にね股間に血液が回らなくなってしまったりとか。 精神的スストレスあったりしますねそもそも ED ってあの心因性の精神的な過去のトラウマだったりとかそういうものによってできる心 の, 心の状態によって起きる ED とその糖尿病だったりとか病気によってその発動する ED がありましてで ED 患者さんのうちに実際に ED 治療相談をしたことがある方が。 男性のうち 7.6% 594人の ED 患者のうちに43人しかそのまともに実際に医療機関に足を運んだことがないっていうデータが出ててやっぱりそういうセンシスティブな問題だしプライドとか恥ずかしさがあるから通院を避けがちだなっていうのはあるみたいなんですけど、まあ、そういうのもね その自分のパートナーとのそういうセックスレスの問題になったりとかこれからの少子高齢化にもつながるのかなって思いますそのバイアグラだったりとか、えー、の ED 治療薬についてのイメージなんですけどそのアンケートによると40代以上の過半数がバイアグラは心臓に悪いっていうイメージがあるらしくて、まあ、確かにバイアグラはもともと狭心症のために狭心症のために開発された 薬, らし薬ではあるんですけど その心臓に悪影響を与えるみたいなそういう作用は全くなくてやっぱりその血管に負担がかかるんじゃないかなっていうものはあると思うんですけど他の薬とかと比べると全然は悪影響はないみたいです、はい、で最近出ている ED 治療薬についてなんですけどバイアグラとレビトラとシアリスっていうのがあるらしくてどんどんどんどんその効果が持続するだったりとか服用してすぐに効果が出るものだったりとかそういうアルコールに アルルコール飲んでも使えるものだったりとか食事の影響を受けないものだったりとかどんどんどんどんいいものができてきててちょっと気になった方は是非病院に行って服 用, させ服用してもらってくださいあとなんですけどお薬の治療が流行ってるみたいな感じ、まあ、基本的に主体は最近はお薬の治療が多いんですけど根本的な治療法もありましてその勃起の理由ってその毛細血管 バーってこうあるんですけど毛細血管が減ってしまったりしてると血が流れなくてこうならないっていう状態なんですけどその毛細血管を低出力の衝撃波を一定期間与えることによって復活させることができる治療が最近出てるらしくて、うん、それが ED ウェーブっていうもので結構その人気らしくてく薬とか飲まなくても 血管がねそもそもの血管が多くなる毛細血管が増えることで血流量もよく入ってくるっていうものなんですけどそれが ED ウェーブっていう治療法でちょっと気になった方は調べてみてくださいこれね六本木 ED クリニックさんでやってるみたいなのでちょっと気になった方は調べてみてくださいやっぱりねそのこういう男性の問題でもあるんですけどなんそのちゃんと男性側がその病院に行って確認をしないと女性側にも 私のせいでこうなっちゃってるのかなとか 私, の私に魅力がないからなのかなとかなってそういう別れる原因になったりとか結婚した後のセックスレスの原因になったりとかするのでまあ恥ずかしいとは思うんですけど男性側も積極的にそういう病院に行ってみるのもありなんじゃないかなって思います。はい でもね、この治療どういうものかわかんないと思うので自分もね今度受けてちょっとね皆さんにお伝えできたらなと思いますはいということで気になった方は概要欄とかから飛んでみてください六本木 DD クリニックさんですはいじゃあ太郎でしたバイバイ